ガラスっぽい素材エアリングなのでやっても閉じるやっぱり T2 法だから硬くて入 れ, 入れますね コールディングナイフの有名なメーカーというとスパイダルコカーショー、コールドスチール CRKT ガンゾウなどなどあるけどアマゾンで3000円切ってる価格設定で展開してるオーベっていうメーカーがあったんです。 そこが出してるボールディングナイフこれ5月22日時点では売り切れてたんですよねで今日見たらまた販売開始してましたけど箱の中にはこのナイフ本体と工具工具が入ってるでこれもナイフの えー、品番品番ってのがちょっとどこにも載ってないアマゾンのページにも商品名は書いてないどことなく CRKT のピラーに雰囲気が似てるピラーは、えー、丈夫なフレームロックだけどこれはライナーロック式 じゃあちょっと細部を見ていきましょうハンドルは G ンガラスっぽい部材で色はホームページはグレーって書いてるけど実際カーキカーキって感じ 持ってるナイフが黒とか木目が多いので新鮮で好きな感じ手の小さい私にはちょうどいい感じ大きさ的にも重さは、えー、166g まあまあずっしりとした感じライナーロック式ここでライナーでロックします内側にステンレス製のライナー ライナーの固定はちょっとなんか頼りない感じ。 2ミリぐらいかなちょっと頼りないかなここがこ心配センタリングは問題なさそうブレードストップするブレードストップピンはまあちょっと細めかなダメですブレードストップピンはちょっと細め折りたたむ時にフィンガーガードがある する心配は少ないここでエンガーガードしてくれますサムホールでも開けることできるしフリッパーでもオープンできる、まあ、両方使って最初は安全に開け閉めやった方がいいかもしれない ハンドルの中はスリーブ通したスクリューが何本かあるだけで中はスカスカ埃やゴミは入りやすそうだけど掃除は楽かもしれない水洗いでメンテナンスは楽ピボットピンはエアリング付きエアリングなので振っても閉じる エアリングは取り外せなさそうなので分解洗浄は難しいかな外れるのかなこれその他のボルトはさっきの工具で全部開くこれだなこれでこれで全部開くブレードは 3.5mm 厚めかなちょっとしたバトンぐらいだったら ハードなのはやっぱりフォーディングナイフなので無理ちょっとロック外した状態でこれで打っていった方がいいかもしれないポイントまでは緩やかなアール直線に近い緩やかなアールストーンウォッシュ仕上げ傷や匂いがまあ目立たないつきにくい し切れるまあまあ切れるやっぱり D2 項だから硬くて切 れ, 切れますねまあまあ欧米のロゴ サ ソ, ソリのマークさりげなく裏は D2 項のマーク 60HRC の D2 コーま硬、あ、めですね60だからまあまあ硬いと思います高炭素高クロム工具なんかに使われる鋼材保ちが良く人生に優れてるっていう鋼材 深いので、壊れにくくて丈夫な鋼材っていうことだと思うリアルスチールやベンチメイドっていう有名なナイフメーカーも採用している鋼材だから安心して使えるとフラットグラインド、まあ、万能に使えるかな便利ナイフ 結構くることまいてくれる。形状はシープフット形状。 羊の爪っぽい形状デザイン刃の幅は3 5ンチと厚めで先に刃が付いてないのでここでなんか地面を掘ったり地面ならしたりいろんな使い方ができると思う全長は1 9 5ンチクローズ地1 1 4ンチ 歯たり 7cm クリップの位置がセンター側こういうこっち側にクリップがあるのでポケットとかに入れる時はちょっと気をつけた方がいいクリップの場所はもう変えられないここで固定エンドにはソングホール 付けようと思う値段は2499円安いしまあまりかぶらないっていうナイフ初めて使うフォールディングナイフとしてはいいかもしれない欧米のフォールディングナイフ紹介しました